ズです成長した昨昨日はかったですか昨日は昨日はこ<笑>れを投げるスタッフも投げるんかなと思って<笑>持ってったから<笑>えっと思ったらそういうことですね。 は す, すごいすごいすごいすごいやろね、うん、ちゃんと顔ピュって<笑>振ってますよね超<笑>ちょっと初めびっくりしたけどあ持たすキャッチからじゃないですね投げるからキャッチできてて はい。あ、先にもこっちから。先に進まへんかったから。はい。とりあえず別々にしたの。でも昨日はキャッチして。うん、投げたですか？一回だけな。え や, やってみるじゃん。じゃあ行くで、ね。行くよ。せーの、はい。投げて。ああ。<笑>落とした感じ。<笑> 難しいねその一連がねこうなるからえ、はい、次にはいナゴ内臓拾うめはいこう内臓が<笑>それは違うそれは床の傷ですね<笑>はいそんな可愛いも違う。<笑>口に何かついてんじゃんはいはい行こう投げてわあ、うん、上目ナ投げようという意思が 見せたったみたいな。<笑> こ れ, これがやかよ。 もう投げて次回ま、はい、まだまだ先は遠いいいい私、<笑>私、どここにに帰ってこななな、た拾くシステムじゃないのかな難し頑張れ。